花巻 町, 町の山車は昭和11年に先代の山車の老朽化に伴い町内が農業を池谷町一氏の手により選作されたものです山車の全部は林大に優雅なです メニュー、テレビをつかむ夢は、大物の動長を愛しています。<笑><タッ><タッ> 으아 <웃음> <Commons> <Lucar cells> <meio> ¡Qué solución más fácil!